こんにちは、アブです。今日はですね、大自然の中で田舎暮らし、島暮らしをすると幸せ度がアップしますよ、という話をしていこうかなと思います。えー、皆さん、えー、自然で生活したいなとか、ちょっとね、もうすぐ、あの、田舎でね、生活したいなって思うことがあるかなと思います。えー、例えば、東京で生活していて、満員電車、コロナの状況なのに満員電車に乗らないといけなかったりだとか、仕事が忙しすぎて最近ストレス溜まってるなっていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってます。 で、やっぱり土日休みだとか、えー、連休だとかに田舎に行って、えー、海に行ってとか、えー、自然に触れて、えー、ストレス発散したいなと思いながらも、やっぱりちょっとね、あの自粛の影響があったりだとかして、なかなか海外だとか、えー、日本の国内旅行だとかも行けないっていう人に向けて、えー、移住制度っていうのがあるんで、そのおすすめのコストパフォーマンスいい移住制度の方法だとかも紹介しつつ、実際僕が今、 え、田舎生活をしてるんですけれども、どうなのかっていう話をリアルな部分とデメリット、メリットも、えー、踏まえてお話ししていこうかなと思います。こんな感じでね、セミの音を聞きながら生活できたりしたりだとか、こういった畳のね、なかなかね、今珍しいんじゃないかなと思うんですけど、畳の部屋だとかも無料で借りてる制度だとかもあるので、それを押さえて説明していこうかなと思います。僕のチャンネルではこうしたフリーランスの生活だとか、あとはね、ミニマルに生活していく方法だとか、 コストパフォーマンスよく。今ね、僕はあのー、0円、自給自足生活を目指してるんですけれども、そういった話も、えー、くよく放送してます。よかったらチャンネル登録お願いします。えー、今日は大自然の中で田舎暮らししている離島生活のリアルをお話ししていこうかというところで。えー、実際、え、前回の動画から約1ヶ月が経ちました。えー、田舎生活を始めて1ヶ月ぐらい経つんですけれども、実際どうなのか。 以前は僕は福岡に住んでまして、福岡のど真ん中、まあまあ都会、程よく都会の部分に住んでいて、そこから2拠点という形で今、長崎県にある離島に住んでます。ここがね、福岡からフライトで40分で行けるんですよ。めちゃくちゃ近くて、飛行機で40分で行けて、何か仕事があった時には福岡に戻ってっていうような2拠点生活をえしてるという感じです。 もともとなんでそうしたかっていうと、まあいろいろ理由はあるんですけれども、まず一つ目に、えー、超健康になりたかったっていうのがあります、えー。以前、デジタルデトックスっていう話をしてるんですけれども、あのー、やっぱりね、コロナの影響でいろんなニュースが今、あのー、世の中に蔓延してて、例えばコロナのニュースで、 え、感染者数が1日300人超えましたとか、歴代数超えましたとか、もう累計で何万人もかかってますっていうようなニュースがね、どんどんどんどんアップデートされたりだとか、あとは芸能人の不倫だとか、芸能人のね、離婚だとかっていうようなネガティブなニュースだとか、いろんなニュースがね、こんば上がってて、もうね、こんなニュース、えね、知るべきニュースと、知らなくていいニュースっていうのがいっぱい流れてくるじゃないですか。そういった、あの、テレビを見たりとか。 パソコン見すぎたりとかしすぎて、ちょっと、あのー、ね、気分が良くないなと思ってたんで、えー、それを打破するために、えー、Wi-Fi が繋がらない、田舎に行って、で、スマホも使わずにデジタルっていうようなデジタルデバイスを、えー、使わずにデトックスする、解毒するっていうことをしたくて、こっちに来ました。それ結構当たって良くて、それのおかげで、あ今健康に、めちゃくちゃ健康に生活できてます。 もう今はね、世の中の情報があんまり分かってないんですけれども、まあ主要な、えー、自分が知りたいような情報は、えー、SNS だとか、ピックアップして見えてるんですけれども、不要な情報、例えば、全国人の不倫だとか、まあ、そんなに、えー、最近はないかなと思うんですけれども、そういった情報だとか、コロナのね、過度な、えー、自粛の呼びかけだとかっていうのも、まあまあ、そんなにね、あの気にならなくなったかなって感じです。やっぱり、田舎生活すると何がいいかっていうと、やっぱ健康になるんですよね。 やっぱ、あのー、福岡生活してるときって、すごくね、夜更かししてました、僕は朝方の生活してたんですけど、やっぱ夏が暑かったりすると寝つきにくいですよね、ね寝つきにくいなと思ったときって、眠れないなと思ったときってあの、スマホいじったりしますよね、スマホ触ってしまったりだとか、SNS 見たりだとか、SNS 見て、ああ、こういうネガティブなニュースが流れてるんだみたいな感じで、SNS からネガティブなニュースを見たりだとかしてしまったりだとかして、夜、寝つけないってことが結構ありました。 やっぱそういう時って、えー、ネガティブになりがちなんですけれども、そういったことが田舎に行くとないと。で特に僕、今この家なんですけれども、Wi-Fi が通ってません。Wi-Fi が。インターネットが繋がらない状況なので、あの、YouTube とか見れないんですよね。見ようと思えばスマホで見れますよ。ただ、えー、データ制限かかったりするので、あの、パケ放題っていうようなあのサービス入ってないんで、データが見れないと。でスマホを使えない。 え、youtube 見れないっていう状況になったら、全然ね、そういう風に見ることがなくなって、普段、夜眠れなくなったら、基本的には本を読んで、えー、n d l e を使って本を読んでます。そういう風になってくると、あの、早起き、えー、早寝早起きっていうのができるようになってきて、朝6時に起きて、夜は10時ぐらいに就寝するっていうような生活になってると。で、プラス、えー、食べるものっていうのも、あの、ここね、ファストフード店とかって方法ないんですよ。 何かな、ケンタッキーだとか、えー、なんてマクドナルドっていうような、大手有名チェーンとかが入ってないんで、この島には入ってないんで、そういったジャンクフードを食べることはほぼありません。えー、僕が今作ってるのは、ほぼ料理は自炊です。自炊で、えー、豆腐だったりだとか、ほうれん草のおひたし食べたりだとかっていうのは、蓄電煮食べたりだとかっていうような、見つけ食べたりっていうようなことをやってるっていう感じで。そうじゃなくてくると、なんていうんですかね、すごい。 健康になってって、体重もちょっとずつ落ちましたし、えー、筋肉量は多分上がってるんですけれども、体重が落ちてきて、無駄な脂肪が落ちてきて、動きやすい体にどんどんどんどんなってるって感じです。えー、健康生活をするんであれば、めっちゃおすすめですよっていうのは身な生活です。えー、次、二つ目。二つ目に感じるメリットなんですけれども、生きるために必要なスキルが学べるっていうのが、この理想生活です、えー。僕が今やってるのは何かっていうと、サバイバル合宿を ししようとしてますこれどういうことかっていうと、魚つきってありますよね。魚をつく森、えー、以前、あのテレビ番組で撮ったぞという風な感じで、いろいろと魚をね、ついてる番組があったんですけれども、それと同じような感じで、森を持って、海に潜って、えー、綺麗な海に潜って、ダイブして魚を取るっていうことをやってます。これがね、また面白くて、何がいいかっていうと、やっぱりあのアドレナリンが出てるんですよ。何って言うんかな。 えー、まあ、もちろん、魚を取ることもできますし、もちろん、あのー、えー、漁業権に乗っ取って、えー、しっかりと守って、ルールを守ってやってるんですけども、魚釣りって、待っとくだけじゃないですか。けど、魚を釣くことって、あの、自分から行けるんで、ね、自分が欲しい、ね、食べたい魚を釣きに行けるっていうのが、すごい、えー、スキルがいるし、面白い部分です。もう、やっぱりね、そういうことをしていくと、やっぱり、体の運動量も上がってきますし、 何よりね、長崎県って、日本で全国の中でも2番目に漁獲量が多い県なんですよ。お魚天国って言われるぐらい、オールブルー、日本のオールブルーって言われるぐらい、いろんな魚が取れる島として、超有名です。特に五島がね、超有名なんですよ。なんで、そこで魚、魚釣り魚釣きをして、魚をゲットして、生活してるって感じです。特に、あの、最終的には僕は、あの、自給自足生活がしたくて、 ゼロ円でね、あのー、まあ、要するに、魚を捕まえて、魚を捕って、魚を食べることができれば、まあ、自給自足できるわけですよ。で、野菜はどうするのかっていうと、自分で育てたりだとか、えー、お魚を捕った後に、近所の人に配ったりだとかして、えぇ、ーね、10日交換じゃないですけど、ね、野菜いただいたりだとか、お米いただいたりだとかっていうことをするんで、そういったことをやっていくと。いうような自給自足生活も、今後、 できれば面白いかなという感じで今やってます。えー、あとはね、オンラインサロンやってるんですけども、そこでもサバイバル合宿っていうのをやってます。えー、フリーランスの人たちを集めて、例えばね、動画編集やってる友達だとか、いたりだとか、あとはメディア持ってる人だとか、そういうふうにいろんなフリーランスがいた中で、いる中で、コワーキングに集まって、仕事をして、午前中は仕事をして。 午後は海に潜ってバカンスする、ワーケーションするっていうのもする合宿をやってます。そういったところでオンラインサロン見ていただければなと思います。もしよかったら概要欄から飛んでいただければなと思います。サバイバル合宿だとか。生きるためのスキルを学ぶこともできるのが田舎の離島の面白さというところです。えー、次ですね。次、三つ目なんですけども、シンプルにお金がかからない生活になりました。これどういうことかっていうと、福岡で約 8万円で生活していたんですけれどももっとミニマルに固定費を下げるってことができないのかなと思ってやった結果、えー、ほぼほぼもっとねお金かからない生活になりました田舎ってねやっぱりあのお金使わないんですよなんでかっていうとほぼあの娯楽施設も大事ですし、えーね、食費にかけるぐらいしかないとでも食費もあの自分で魚を取ってくるんでほぼほぼ 毎日ガチで海に潜ってるんで魚を取って来ない日はほぼないぐらいの状況ですえ夏場なんで結構ね潜りやすくてえ着きやすいとてのもあるんですけれども食品もかからないとなんで以前え福岡で月8万円生活をしてたんですけども今田舎でもう0円に近いぐらいの自給自足ができてるんでそういった意味でもお金かからない生活ができるとでやっぱりね今後のことを考えていくと 今後ね、あのー、やっぱり日本の経済ってどんどんどんどん収縮して、あの、ちっちゃくなっていくるじゃないですか。で、プラス、あのー、コロナの影響で、今、いろんなところでお金をばらまいてますよね。持続化給付金だとか、あとは、えー、ね、個人手当10万円給付したりだとか、っていう財源っていうのはどこから出てるかっていうと、日銀が普通に銀行でお金を吸って、その吸ったお金をどんどんどんどんまいてるっていう感じなんですよ。で、じゃあ、その付けっていうのが、 その付けっていうのが必ずどっかに回ってくる。これはやっぱりお金を使ったら、もう個人で考えると分かりやすいと思うんですけど、お金を使ったらお金なくなりますよね。で、そのお金がなくなった分をどこで回収するのかっていうところを見ると、今後、日本の経済でちょっとね、痛いところに疲れてって、えー、経済もど ん, どんどんどん悪くなっていくっていうのが、えー、見えてくるかなと。インフレが起こるっていうような風に言われたりだとか、デフレが起こるんじゃないかっていう風に言われてますけど、未来は誰にも分からないというところを考えながら、やっぱりでも、 お金を配った分の悪いデメリットは、えー、必ずしも起こるんじゃないかなというふうに考えると今後お金を使わなくてもいい生活の準備をするのは、えー、至極当然なのかなというところで今準備中ですまあやっぱりあのー、365日1円も使わないというような生活は、まあ、やら思えばできるかなと思うんですけれども、うん、ちょっとね、まあ、わざわざそこまでする必要もなくて まあまあ10万円、20万円、30万円ぐらいのちっちゃいコストで生活できればいいのかなというところで今お金のかからない生活を実践中です。というところで3つ今やっているところをおさらしてみました。ちなみに後藤なんですけれども今短期移住制度っていうのがあります。これ何かっていうと、いろんな あの、国境離島っていうのが日本にあるんですよ。これは面白いところで、もうちょっとま、別の機会にお話しするんですけれども、えー、離島を守るために、国からの援助金だとか補助金だとか降りやすい島が日本にはたくさんあります。えー、そういった国、えー、そういった島に行くと補助金が降りやすかったりするんですけれども、その、えー、関連事業の一部として、えー、離島で短期移住制度、短期移住体験制度っていうのが、 結構あります。それは何かっていうと、えー、最大、ごとの場合ですよ。ごとの場合、最大3ヶ月まで無料で体験移住ができるという制度です。これ、えー、ちょっとね、あの、デメリットもあるんですけれども、あの、本当に移住したいなと思う人が結構、 申し込まれていて、なんで、本当に移住したい人向けに、えー、やられている無料の制度なんですけれども、そういった制度を使うことによって、えー、移住の体験ができて、なおかつ0円で住める。今、ここを借りている家なんですけども、家賃0円で生活できています、えー。ちなみになんですけども、高熱費は自腹です。高熱費は自腹。で、敷金、礼金なんてもちろんいらないですし、えー、無料で生活できるという感じの施設も結構ね、日 本, 日本全国、どこでもやってるんで、 プラス、あとは田舎、日本の田舎、山の方だとか、えー、島だとか、島以外にも山だとか、えー、田舎の方に行くと結構そういった移住体験っていうのをやられてるんで、そういったところに申し込んで、えー、やってみると無料で借りれるんでいいのかなと思います。えー、他にはハフっていうサービスもあって、えー、僕が利用してるんですけども、あの、五島の場合は、えー、ハフご島ザピアっていうのが ありまして、そこだと短期移住、3ヶ月かな確か3ヶ月で、ちょっと値段を忘れちゃったんですけれども、今、あの、ワーケーションの、えー、ね、GoTo キャンペーンとかあるじゃないですか。なんで35、35% オフで利用できたりだとか、だいたい5万円だったかなぐらいで利用できたりするんで、そういったサービスを利用すると超いいのか、というところで、えー、補足させていただきました。えー、そういったサービスを使うと、簡単に離島生活もできますし、大自然の、えー、いい環境で、ワーケーションしながら、 プラス幸せ度も幸福度も上がるよっていうところをお話ししてみました。いかがだったでしょうか今日はね、3つお話ししていきました、えー。幸せ度がアップした理由、えー、超健康になりましたよってところが1点と、えーね。おばあちゃん、おじいちゃんと同じような、あの、質素な食事で生活してますって話が1つで。2つ目なんですけれども、2つ目は大自然の中で生活しててサバイバルスキルが身につきましたよと。で今、盛り付き合宿を計画してるんでよかったら興味ある人は、ね、概要欄から。 下飛んでいただいてオンラインサロンアブサロンを見ていただければなと思いますで3つ目3つ目何かっていうと、えーね、いろんなサービスがあって特に移住制度の無料の、えー、移住短期制度があるんでそういったサービスを利用するといいのかなというところでしたでいかがだったでしょうか皆さんね興味があったらぜひ概要欄から飛んでいただいてリンク踏んでいただければなと思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ